私は胸の傷あなたに告げずにただ迫る痛みにひざまずく」 一つの心を二人で抱きしめていた」「私とあなたは一つだった」「二人が一人になって手に入れたもの」「それは望んでいたものではなかった」「汚れの背中を張って 明日でそう笑っててこの暖かい場所を守るためならば私は何にでも変わる 「三十五度の体温でこんなにも強くなれるから」「涙はこぼせない」「私は胸に傷あなたに告げず」